皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月24日、今月のログインボーナスをもらう時期になりました。場所が移動してから2回目なので、もう間違えません。今月の衣装は、純真天使のドレスセットでした。頭の輪っかが特徴的なアレです。バトルトリニティ対抗戦も気づいたら後半戦でした。 本大会は全然参加できていません。まだ1勝しかしていません。今から10勝を目指そうとすると相当な覚悟が必要なので、今回は諦めます。そして、ポイント交換ですが、あとはもう、身代わりのコインを取って終わりにしようと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。